ちいさんちの「犬チャンネル」どうもちいさんちのデニオです今日はね俺のトリセツをみんなに知ってもらいたいんだよだから休日の密着映像を解説していきますねお見逃しなく一定も物につき返品交換は受け付けませんこれを承くださいなんてめんどくさい女かわいい女の子みたいなこと言わないで お付き合いいくださいよろしくね<笑>最近ねやけに早く目が覚めるんだよ年のせいかないつもね飼い主より先に起きるんだよ休みの日はね飼い主全然起きてこないのよだから暴れたり吠えたり必死になってね起こしてるんだけどねだってね朝ごはん食べたいからねお腹減ってんだよ こうやって俺のわがままを受け入れましょう飼い主はゴロゴロ俺は2度目飼い主ね寝起きが悪いんだよだからね俺暇なんだよねもっとかまってほしいなまあでもねゴロゴロゴロゴロまったり過ごすのがいいんだけどね2時間ぐらいしたらね腹が減ってくるんだよだからデニをまた飼い主をおこしに行くんだ いい加減にね飼い主もしっかり起きないといけないんだ俺の腹の具合はいつも気にかけましょうこの写真ね通称チキン水これ落ち着くんだよねいつもやってる俺にはこのチキンいいなボーッとしてるんだよね飼い主いない日は YouTube 見たり動画撮ったりこの日はね飼い主が すっごい絡んできて超うざいんだよまあ気が向いたら構ってやるけどねこの時間の散歩が一番いいよねうん散歩はね車で公園まで行って遊ぶんだよでもね少ししたらすぐ疲れるから車で帰る歳だからね俺の気持ちよく分かってんだよ飼い主は「行き帰りは車」これを覚えておきましょう 帰ったら腹減ってるうーん飯食ってまた夕寝しようかな食事の後のこの時間は寝るのにはもってこいだようーん寝すぎかな、うん、あっ白目起きたら飼い主がご飯や風呂やと忙しそうなんだよだから俺その間に YouTube 見るじっくり見るんだよまたチキン決めながらねチキンいいよな 俺にはこのチキン、いいな飼い主が構ってほしそうなんだよだから遊んでやるんだよブーブーって言ってプレッシャーかけるんだよそしたらね飼い主も遊んでくれる俺が VTuber 活動してるのがバレたかと思ってヒヤヒヤしたよ俺が遊んでやってると思いましょう寝る前にはね俺の大嫌いな歯磨きタイム めんどくさいんだよねどうせ犬だしいいんじゃないのね夜も更けて疲れたからもう寝ますでもね飼い主が寝たタイミングで起きてきて売食するんだよ隠れてねうまいよお酒はあと遊び疲れて今日はないかななし。今日も一日お疲れ様でした俺いい夢見ろよ だから白目すなって<笑>まあこんな感じの生活ですよ普通の犬の日曜日毎日日曜日みたいなもんだけどね他に俺のこと知りたいことあればコメントくださいね何でも何でもじゃないけど答えちゃいます高評価チャンネル登録よろしくね<音楽>